つまり大砲の一撃を食らっておいて失ったのは足一本正直驚いたな今はどうしているんだかの人には我らが道具や物資を供給しておる以来役室にて働いておられる上様のために戦いに加わりたいみたいだったわけどどうやって成し遂げるつもりなのかしらその障害で なにすぐにわかる。密定はどうであった、早とどの。岩部の御殿を見てきた。広くて守りは固い。兵で囲まれていたが、祐希が中に入れるところを見つけた。頼もしいな。そういえば、祐希殿はどこにおるのだ。はい、お侍さん。え。 <笑>無限よ。若い衆は実に好奇心があるの。あえて嬉しいよ。爺さん、おお、若い忍びの隼人じゃのわしも嬉しいぞい。たくま殿、もう準備が整いましたか？え、ちっと体が鈍ってしもうたかの荷物は軽く感じるわい。では、作戦を話し合おう。 矢部大名の悪行は明るみになった影様とつながっているだけかもしれないが拙者はヤツこそが張本人だと考えておる方法は一つしかないなヤツに近づくにはもう動いた方が良さそうだヤツがじきに我らに気づくのは間違いない最も危険な作戦になるかもしれぬなうんならその心構えが欲しいの これを一人一人に作ったんじゃよ。なわじゅか見たこともないほど小さい。がよくできているな、じさ。ん最終手段として使うんじゃ。わしのひとつめの貢献じゃ。へへへ。次のは、やぶ討伐となるじゃろ。うなら、俺が一緒に行くぜ。あらゆる助けが必要だろう。私も行く。ありがとう。 感謝するぞいよし。必要なことは何でも協力いたそう。では、拙者は江戸へ向かう上様へ計画をお伝えせればなるまい。なら、私も共に向かうわ。戦場以外で二人でいられるのは久しぶりになるわね。嬉しいことだ、愛イコでは、準備をさせていただこう。つまり。 この3人だけで警備のきつい御殿にいる。大名様に対抗するってわけか見込みの低い作戦だな。盗まれたがってるものもあるだろうけど、その子たちのためにやるんじゃない？藪大名を倒すためうん。傭兵と子供。どんな物語になるんじゃろうの？う<笑> 以前より数が多いな藪の挑戦ってわけかわしが逃げたのも知っておるやつが警戒するのも当然じゃ鎧で武装した護衛が三人中庭にいる。 正面攻撃はすべきではなさそうだお茶を飲んでるよねなんだいい犬だいつも小さな島のところでお茶を飲んでるのよほういい作戦じゃのこの薬を持ってきなさいこいつを飲み物に少し混ぜてやるんじゃあの塔はどうだ あそこから射撃できるんじゃないかうんやつを外に呼び出せれば可能うじゃのう護衛たちがやつの死を見るってことそしたらみんな一斉に私たちを探し始めるならもらったひなわ銃をついに使うことになりそうだな。 うん、その時まで使うのを取っておくべきじゃそれと爆弾も持っておる緊急の時のためにのほうそいつはよかったよし始めよう簡単ね楽しいわね小刀さん起きてよ 早い担当さばきじゃなかこな毎日じゃったかのう人でいるとさ時々誰かが襲ってくるものじゃないそんな人にはさ痛めつけてやるの二度とできないほどねんうん効率的な戦略じゃなおうなかなか面白いお主のものか けどネジをもいたらその子はとっても興奮するわ。へ<笑>へそうなのかどう動くか見てみたいの後で見せてもらえんか、はい、いいですよ。ゆっくりとふ<笑>上に何があるか確かめましょう。<笑>若い力じゃの水のように動け。<笑> 鋭いわ素手で十分だそこで眠っていろ。 じゃ。あ手元はね。<笑>何、あれ。うーん。重傷を強化せんとな。足に銃。琢磨先生が作ったんですか。隠し兵器。足元の杖が重心か。考えたな爺さん<笑>。気に入ってくれて。 つまり書類をなくしたということかそれでは誰でも鶴山に来られてしまうお許しください部様の護衛も攻撃されタクマが逃げました愚かなやつじゃ幕府の部下がタクマを救出させよったな以前老いた方はが我を殺そうとした将軍がここまで来ぬのならタクマが来るであろう 貴様の無能の代償がどの程度か理解できたかははハやぶさま失敗いたしました心より恥じておりますこのいやしい私めに切腹をさせていただけますかあいいだろうせめて品位を持って死ぬがよいお前会社人を務めよ ありがたき幸せヨブ様すぐに取り行ない<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>将軍め紙と筆を用意しろ影様へのお手紙をお書き申し上げる 残りのものは死体を片付けておけ。妻と茶を飲む前には終わらせろ。<笑>やつは影様ではないようだ。うん、そのようじゃな。じゃがされとて同じ。やぶ田牛は死ぬべきじゃよう。幸福を考えてるんだ そう言っているようだああらすべき恨みはあるのじゃがこう考えるんじゃもしここで逃がしたら影様を支え続ける悪いですね分かってるどうします早田先生いいさ復讐したいってじいさんしようじゃないかどちらにせよ報酬はいただくん、ね 互いの理解ができたのう静かにメロディーいくわよ誰もいらないんでしょう。こそこそ 雲の隅足を踏み入れるってね。狐が狩り中よ。素敵なメロディー。隠れても無駄だ。鳥の声。暗闇に。分かっている。水のように動け。シルケンを使う。せせ に入る音もらうわね。 あさん起きてね。メロディー、嫌なサプライズでしょう。誰かいるのか。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。私にもらってほしいって、蛇みたいに巻いてるわ。素敵なメロディー。 雲の巣に足を踏み入れるってね。れながら、超敵。茂みに隠れているのか。今行くわ、もらうわね。ネズミの。え<笑>静かにして。 静かにね。<笑>泳ぐこと魚のことしん、<笑>わしはいかぬ水は足に良くないじゃら。へへへ簡単ねできるわよ差し足 うん。うん<笑> <笑>行く<わ>よ<笑>誰も い, らないんでしょう静かにして。 取り抜く。なんだ？そう。静かにね。ええ、バッチリな罠ね。私にもらってほしいってし。静かにね。できるわよ。 言った通りのお茶ではないではないか。言った通りのお茶ではなかったぞ。素敵なメロディー。ー誰か知るのか。静かにね。そこまで行けないな。これは騙されんぞ。楽しいわね。我ながら超敵を撃えな い, と い, けない。嫌な感じね。 すごく鋭いわあ<タッ>、簡単ねこそこそと差し足静かにして うんメロディーいくわよ隠ても無駄だうまくいったわもらうわね今行くわ抜き足狐が狩り中よ 足を踏み入れるって鳥の声。狐が狩り中よ。メロディー。な今。聞こえたぞ。お茶の準備をするの。私にもらってほしいって。出てこい。小刀さん。 起きてよ そっか。 今行くわ 茶の中に雲を入れたわならずらかるぞはい先生リークそう静かにね 中には何が入っていたのあ あ, あ, あ長年の痛みじゃよ脳を縮して引き出したやつじゃ誰がやったのかわかったじゃろうよヤブ様が殺された暗殺者を見つけろ警報かヒナワを試す時だないい考えじゃんの 本当にが死ぬのを見ちょっと待ってね。 カトゥンは勝てんわみんないるかここです。うん、確かに。ってことは終わらせたんだな。やは死んだ。影様への次なる手がかりを探す必要があるな。ああ、その心配はしとらんかったの。やつはまだわしらの方には現れんかもしれんの。 やつに大打撃を与えたからのとにかく無限のところへ帰ろうよしではここから去ろう。